普通でしょ NGL での戦いはさ下準備が必要な勝ち方なんて意味ないよ<笑>そりゃそうだけど NGL に戻るう っ, うっただお前はそれじゃあ始めよっとおし変だでも俺たちは一刻も早く戻ってカイトを助けなきゃいけないんだちゃグだったらなおさら半端じゃ戻れないでしょうまずはレ、ね 死ぬ気でやんなさいな<笑>寝てる暇なんかありゃしないわさクはしてるじゃねえかよどこだ飼い主はよ明日は30分後スタートよこんなこと言うの失礼ですけどやり方はお任せしますそれってあたしに言うのはお門違いその子達が起きたら言ってあげなさいなまずいの わしが年使いで最強だったのは半世紀以上も昔の話じゃよ問題はいかにして勝つかじゃがまあじっくり行きましょうや行けここまで入ってきたら排除すればいいだけの そそれもそうだね女王直属軍団長の一人シャウナブみんな分かっちゃうんだねなんだか、ね、まあ、そう思われても仕方ないそんなんじゃキメラアントどころかナックルとシュートにも勝てやしないよカイトを助けるためにその強い思いがゴンを突き動かしていた フフフフふはいオーケーあいつがマックルああ<笑>悔しくなんかねえよこ こ, こ, こ, こ, こああれこれこれはあるかあるはあ格の違いを思い知らせてやるよ 何するなんなんだろうこの人。 だだろただ目が覚めた思ったよりやるじゃねえかとって俺なんかほっとけはよかっただろうが嫌なことも思い出さなきゃなんねえしなおお前<笑>何度でも相手になってやる。 あと20日足らずで俺が負けるなんざこっちは兵隊の選別で数が減っている上に餌がどんどん分散化しているではネフェルピトー殿に伺ってみるか予想通りだったなまあ気まぐれで変な指示を出されるよりよほどいい今まで消えた4個の隊は全て後者のタイプだなうん作戦継続で問題ないでしょうええ おそらくこれからは統率型と自由型が2体1組で行動すると思われます早ければこちらの援軍が来る前に決着しそうですね<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>行くよキルワ<笑> キルアを狙っているこの男それでもやるしかない、はあ、絶好のチャンスだぞ今なら確実に<笑> NGL への参加すごく強いと思うんだけどななんか動物にも感情移入しそうだしいただきます<笑><笑><笑>そうなのビスケ<笑>でも大丈夫これさえなけりゃ ほら早く<笑>こうやって親指をくっつけてううううううまくなってるよ<笑>あと10日か<笑>目やみたく言うなよしかしいいのかね何がだ本人もかなり乗り気だしな お女王は巣に閉じこもったままですじいさん絶好調だもう一体言っとくかええところでゴンあの技の名前なんて言うんだこれじゃんけんと必殺技をジャジャンと出すみたいな効果音とかけてるわけだ戦闘中に技を出すまでの数秒間ってのは気が遠くなるほど長えぜそれを補うためにこの1ヶ月間 経験が足りねえオーラの流れがぎこちねえそれを逆手に取ってそして導いてくれてるなめてるのはどっちだ真剣勝負だろ 右手で攻撃する瞬間が俺でも簡単に ししてしまいだ。すで、えー、にオーラを使い果たしていたのかそうでなけりゃあんたはゴンがまた明日相手になるきっと今日みたいなわけにはいかないぜ本当にやれんの大名だよこりあんたを一生許さねえから っってねえ時はマジで偉そうだな、タクヨ安心しな万全な体調で明日戦えるようにマッサージしておいたわさどうしたのアキルはその顔あのゴリいやババンのマッサージのおかげじゃない相手に割りふを渡せ はから なんだその数字はさっきからおめえが剣によって体外にとどめておけるオーラのマックスは応用技を使うため消費量は増大し約1万2000オーラを使い果たした最初の3回でおよそ5500技を出し切るのに必要な消費量を途中の倍と考えると2万1500オーラ 込みで現在残っている潜在総オーラ量を超えた時絶対間違ってるよさっきから23分しかたってないのに仮におめえが黙って立ってるだけでも260秒後悔しても押せずこら行くぞ俺はお前の攻撃でダメージは受けねえ 黙ってても4分しねえで飛ぶんだからな手数はおめえの勝ちケオされちゃダメだ能力が未知なのはそんな奴だけを相手にできるようお前たちに教えてもらって。 早いあんたはこれからその悪壁を抑え込みゴンの元から消えなさいもう逃げないおえ